なんとちょっと面白いことを思いついたまあででこれから足へと勝負ですよ<笑>何々勝負で実は私は新しい機体を買ったんですよ、はい、まあインスタの特設ももしかして気づいたんですね新しい iPhone12 Pro 買ったん で, すよ、はい、でまあ写真の工事めっちゃいいですよもうなんかすごい。うん、と実はその iPhone の買う前にね実は思ったんですよ ア, シアと同じ機体を買おうかななんかいつもめっちゃいい写真を撮ってくれたし、うん、なんか自分のインスタもなんかすごいと思 う, <笑>う美しい美しいと思う<笑>ありがとう。でじゃあこれからちょっと勝負写真の勝負ですよその、うん昨日昨日 機械の勝負機械、um. ガンダム<笑>じゃないで、なんか写真、同じ別の機帯でね、えっと、ちなみにお携帯の何の機帯ですかシューそう、ソニー、ソニー。スアシル は, er、はい、VSiPhone ですよ。ア1 <笑>で、最初は柴犬ちゃんからね、あ写真撮 る, 写真撮るそう、okay. そう。あとはみんなに見せますね。 じゃあ次のシャブの時間ですよ。なんか足はもうやったけど、はい、その花とのセンスですね。私もや る, もやるね。感じで<笑>なんかなんとなくこっちゃんのセーフィンを何の髪をやっても勝つと思うけど。s <笑><笑><笑>ニー y v e r s アイフォ h o その二ね。<笑>はい。<笑>バガとも足でよ。またバトルの時間が。 ならそりはさすアイフォンだ。<笑>で、ね、しょぶのあれですねす、松本城。ね、はい。皆様、おはようございます。で、実はですね、今。 アシェと一緒にマサビの家まで行きました。と昨日からの私たちのバトルが続いていますね。ソニー対アイフォンですね。で今回は大丈夫かな今回はねそのマサビ、まあ一応食事の写真を撮りますね。はい。